シ原良子、なんで、私もう28年ぶり紅白で見せつけた存在感、トップ女優の原曲キー熱唱に集まった3時。3年ぶりに NHK ホールに戻ってきた、第73回 NHK 紅白歌合戦で最も株を上げたのが誰だったのか。郷博美67、とのデュエットあり。 爪ダンス披露ありの可愛すぎる司会で絶賛の声が殺到した橋本環奈、23、か、名曲、卒業写真のサプライズ歌唱で昭和世代を郷襲のルツボ、ルツボに巻き込んだ松藤谷由実、68、か。いや、私が最も釘付けになったのは、28年ぶりに歌の祭典に帰ってきた、あのトップ女優だった。その時、午後10時半。 東京 NHK ホールのステージの土間の中に大胆にスリットの入ったベージュのロングドレスで立ったのは下原良子49200万枚のダブルミリオンを達成した往年のメガヒット曲をリアレンジした恋しさと切なさと心強さと2023での28年ぶり2度目の出場を飾った歌唱前あプくるくるパーマ 2007年のドラマ、派遣の品格で共演した司会、大泉祐を49、に呼びかけると、28年ぶりの大舞台選出について、光栄だと思いますし、驚いていますと、率直に明かした。そう、あくまでも、率直に、がこの人最大の魅力。本番2日前のこと、29日の午後に行われたリハーサルでも、 音合わせ後にマスクをつけて一社一人に限定された取材人の前に現れた篠原は、まずこう言った。28年前に出場させていただいて、28年ぶりにまた、恋しさ等を歌うということは、全然、考えていなかった。コロナ禍で音楽を全然やっていなかったので、奇跡的なことだなと思いますとポツリネット中心になぜ、 という声も上がった自身の28年ぶり選出についても出るんだよと伺った時はなんで私という感じがあったのと嬉しくも思いました。周りの人もすごく喜んでました。でも私でいいの。はあったと正直に答えた上で家族の反応について長男も次男もですけどすごく喜んで特に次男が紅白大好きだから その大好きな作品にママが出るなんて夢のようだってすごく喜んでましたと母親の顔に戻って話した2023年以降の歌手活動再開についての質問にもあり得たらいいなと個人的には思ってますけど最初から歌がすごく好きだったので知らず知らずのうちに映画に女優業が主体になって離れてしまったので目標歌というのは変わらないので チャンスがあったらと思ってますと、これも率直に続けた。そして迎えた大晦日の夢舞台。90年アイドルグループ東京パフォーマンスドール TPD のメンバーとしてデビュー。小室哲也、64、全面プロデュースのもと、恋しさ等で一世を風靡した後、アンフェア、派遣の品格、22年は大ヒット作、サイレントでの主人公、そう。 メグロハスの母親役などトップ女優に上り詰めた篠原は久々のテレビ出演となった恩師小室のピアノコーラスのバックアップを受け小石サーを28年前と同じ原曲キーのまま堂々と歌い切ったリハ取材で体力作りとかサイレントの役作りですごい太ったんで絞るという意味でも鍛えたりしないとって腹筋ないと歌えないし イトレもさせていただきましたと明かした努力がそのまま報われた形の心に響く歌声にネットも沸騰歌唱直後には色気がえぐかったし美しかった歌う直前までなんで今更と思っていたけど下原涼子は昔より美しく歌声も響いた高音は若い頃より出ていなかったけど色気がすごかった最初はなんで出場と思っていたけど この曲は完全に篠原さんの曲だと思ったなどの声が殺到した。確かに28年前の高音の伸びこそなかったかもしれないが、それを補ってあまりある長年の女優経験で身につけた存在感、しゃ貫かれるような目線の飛ばし方、誰もが認める色気に私も4分間の歌唱の間中圧倒された。そう、一人の駆け出しの歌手として、 原が全部出ているみたいな感じで恥ずかしかったという露出型な衣装で出場した94年の紅白から28年女優としてさまざまな経験を積んだ篠原は長年の努力で培ってきたその存在感すべてを NHK ホールのステージ上で解き放ったのだったリハーサルの際こうも明かしていた篠原小室さんから大人になっても歌える曲を作ったよって やっぱり、大人になっても歌える曲になったねって言われて、今回も、奇跡的なことだねって言われました。そう、トップ女優にさえ、奇跡を起こす夢舞台。それこそが紅白歌合戦。国民的番組と言われ続けるのには、確かに理由がある。記者コラム、中村、健吾。報知新聞社。圧巻の篠原涼子さんでした。人気ドラマ、 サイレントでの目黒八三演じるそうのお母さん役のイメージの強い若き視聴者にとっては新鮮な驚きだったと思いますメディアはそして社会は手のひら返しをするものですスポーツの世界しかり芸能の世界しかりです今回の篠原涼子さんの場合紅白出場決定の方から紅白放送当日まで 世間の印象は必ずしも追い風とは言えなかった部分もあったでしょう。それをものの見事にひっくり返し、世代を問わず視聴者を釘付けにしました。小室哲也さんのピアノは確かにサプライズ出演ではありましたが、それに対して全く遜色のない下原さんの大いなる存在感でした。とてもかっこよかったです。これぞエンターテインメントという素晴らしい世界を見せてくださいました。 私自身、なんで、今篠の原さん、と思っていたことを心からお詫びしたい気持ちです。エンターテインメント万歳です。